それでは加減乗除の最後で乗用付き助算を扱います。テキストではセクション 2.4 です。一応ここでは整数の乗用付き助算というのでこういう整数の性質に基づいてアルゴリズムを作るということを確認しておきます。 一応これは整数の乗用付き序断の整数ということで A と B が整数で B が正のときにある Q と R 整数 Q と R が存在して A が BQ プラス R に等しくなるということで A の B による序断のことをこのテキストでは A÷B と書くことにします。 それからあと、まあ、これもその整数の序断に関する言葉の確認ですけれども、まあ、A と B とあの Q と R を先ほどの定理のような数で定めたときに、まあ、A を非除数で B を助数で Q を小で R を乗与というふうにあの書きましてで特にその小はですねあの英語のクオーティエント のまあ、かしら文字を取ってあの、クオの AB というような書き方をします。それから、えっ、ー、と、乗与、リマインダーの方は、えっ、ー、と、まあ、A モード B という表記をすることにします。それからあと、えっ、ー、と、小と乗用をも同時に求める計算のことを、まあ、A÷B という計算を行って、まあ、その結果を Q と R の組みであらに代入すると、こういう表記をしますので、今後注意してください。 で, しょうか で,、えー、とで次にあの多項式の常用付きの序算について、えー、説明します、えー、ここでは、えー、と多項式 AX と BX はともに整数係数の多項式としましてさらにあの BX はモニックであるということにしますそして、えー、と A の次数を K と置いてで B の次数を M と置きまして まあ、K が M 以上であるきにその多項式の乗用付きの除断を行います。で、えー、一応あの多項式の除断はですね皆さんもこれまであの筆算などを計算を行ってきてあの慣れていると思いますけれども、まあ、実際ああいう筆算のような方法に従って行うわけですがあの一応これを疑似コードの形で書き下しておきます。 えー、これは多項式の乗与付き序談で、まあ、A は X がえと非乗多項式それから B x が乗多項式の碁ですねでうんと B はモニックということにしますで出力として、えー、Q があの小で、まあ、R が乗与というような形で、まあ、あの出力を行うアルゴリズムを作ります 疑、まあ、似コードで書くとですね、こういう形になるんですが、これはあの我々がですね、普段筆算で行っているその一変数多項式の序断を、まあ、ほぼそのままの形でこうあのアルゴリズムに起こすとこうなるという例ですので、ここはやっぱり各自でえっとどういうふうにその筆算とこの疑似コードが対応しているのかというのを確認してほしいと思います。えっと、まず最初に、最初のステップでは、 この RI ですね、この乗用を表す係数 RI のところに、その非常多項式 AI の係数を代入しておきます。で、2番目のステップで序、まあ、算が行われるわけなんですけれども、うんと、えー、とまずそうですね、えーと、ステップ A のところで、<笑> えー、Qi これは小の方の多項式にえとまあ常用の i プラス m 番目の係数小の方の係数に常用の i プラス m 番目の係数が入ります。でそれから常用の i プラス m 番目の係数に0を代入した上でえさらにこの中でそのループをが繰り返しがありましてまあその中でそのまあ r の i プラス j という常用の項から えーっ と, QI×BJ、という、うん、項を引いて、はいあの、値を引いていくということで、一、えー、つずつその乗用の係数を作っていきますが、えー、っと一応これがですね、その、序断、多項式の序断の、まあ、1ステップ1ステップにご対応することを、まあ後で確認しておいてください。で最後にこの Qi×Bj 小、えーね、の係数99とそれから乗用の R を出力するという形でアルゴリズムが終わります。えー、それからあとあの 多, 多倍調整数の乗用付き助算の話も載っていますけれどもあのここでは、えー、とやや話が煩雑になるので、えー、省略します。一応皆さんには 今説明しましたその多項式の一変数多項式の序算ですね序算のアルゴリズムや計算量についてこう理解を深めておいてほしいと思います。ここまでいいでしょうかえ。ということで、まあ、今回のまとめです一応今回はあの一変数多項式の乗算それから、えー、っと多倍調整数と単精度整数の乗算の、まあ、アルゴリズムと計算量を見まして でさらにそれを踏まえた上でその多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量を調べましたであと後半ではその整数の乗用付き乗算とそれから最後は多項式の乗用付きの乗算のアルゴリズムについて見ていきましたでえっと次回からは章を変えましてあの第4章のユークリット互除法に入っていきますで まあ、基本的にはその多項式、一年数多項式の序算に基づくそのユークリッドの誤助法の性質ですとか、そのユークリッドの誤助法を用いたいろいろなアルゴリズムについて学んでいく予定ですので、まあ、必要な人はこの第4章からあの予習をしてきてください。よろしいでしょうか。それでは、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。